you <laughs> もう寄ってきた。すごい。 ハハハハハ。 げ好きな音と嫌いな音あるのかな何なんだろう。 ににめあね<笑>入りたいんだろうアナニーうんあ、はい、分かったごめんね すごいね本当に急にピリピリしだしたもんね<笑><笑> 痛いね。わかったわかった。調子。<笑><笑><笑>